その後は長瀬門と高橋山の二人だけで金プリを維持していくことになっているが、事務所からのモブプッシュはまだまだ続くという。今長瀬はヒロセスとのドラマ夕暮れに手をつなぐ TBSK に出演していますが、4月クールでも福山雅春主演の TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官に出演が決定している。 さらに、主演したドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系の映画化も噂されていますから大帽子でしょう。高橋もシクストーンズ森本慎太郎と4月ドラマ、だが情熱はある日本テレビ系に出演します。テレビ関係者、役者としての仕事だけではない。音楽活動も今以上に活発になるという。 キンプリとしては音楽活動も続けていきますし、二人で歌える楽曲を模索中だそうです。それに、二人になってから早々に、お披露目公演の要素を含んだツアーも行う予定になっています。音楽関係者、役者に音楽にと休む暇もないといったところだが、ここまで二人がもうプッシュされるのには訳があるようだ。芸能関係者が耳打ちする。 今ジャニーズはタレントの若返りを図っているところですがそのために必要な人材をこれ以上退場独立などで失いたくないという思いが強い。残っていればこれだけの厚遇が待っているんだという内向きのアピールもあると言われています。平野らとの格差がファンの間でも物議を醸しているが、致し方がないことかもしれない。